うん、シューカラー ゴロ。 It's <laughs> <Kelly>. unkidding. <laughs> 写真撮る。 気持ちいいないなやー本当にどっか知らないとこ行きたいなもしくはなんか料亭で美味しい料理を食べるとか。 でなんかあの人に道譲るの気持ちいいんだけど、<笑>呼吸者なのかな、ちょっと呼吸者かな。心の余裕欲しいよね。おパン工場があるっていうかこれアンパンマン作ってるのかな。 ファンが食べたいテニスすり抜け怖いよあランド やけしようと はないですね。ここ閉店するんだ。 さあラーメン屋の前かな